はい、こちらスターバックスの、ね、新作チョコレートフラペチーノティナミスだねだけちょっと待ってくださいね、えー、っとフォンダンショコラアーモンドフラペチーノアーモンドミルクモーカットいやもう何言ってるんだチャンネル登録よろしくお願いしますうん冷やして温めてっていきたいのでまずフラッペチーノから飲んでいきますね ではいただきます。 そうさまでした最初に飲んだこの本願ショコラフラペチーノは甘めのチョコレートが冷たい氷とともにふわっとふわっとできてなんか冷たいんですけどしっかり甘さが感じられて美味しかったそれだけじゃなく中に結構大きなクッキーも入っていてあれ吸っても吸っても終わらないなと思ってたのになんかそこから<咳>出てきて<咳>出てきてきそれを噛んだ瞬間にザクザクと。 ほろ苦いもう一つの味も感じられてよかったですでこちらのアーモンドミルクの皮やっぱりでしょうホット系ドリンクにありがちいんですけどちょっとフラペチーノと比べると甘さが弱いですねなのでどちらかといえば落ち着いた時に飲みたい大人向けのドリンクといった印象そしてこちらのアールグレイブーケティーってンうわどこかお花の爽やかな香りが口の中にふわっと広がってくる ティー紅茶でしたなので爽やかな気分になりたいきに飲むといいですねで、風評についてですがまず最初に食べたチョコレートケーキはチョコレートがかなり濃厚ででも甘さは控えめ苦みがつい苦味もだからで苦みは強 い, というわけどバランスの取れたチョコレートだと思いましたただ悪く言うとうちどっちつかずとも言えるのかなとも思いますねその次に食べてたきモッチボールは相変わらずの弾力と からね、甘酸っぱ い, いイチゴの味わいチョコレートの濃厚な甘さどちらもっちりとした生地とよく合っていました続いてパイチョコレートムースケーキこちらはどうだろうなチョコレートはやはりチョコレートケーキと同様甘めで、ね、下もスポンジもほろ苦い味があってよかったですが間に入ってるパイが刺さりにくくてんーむしろ邪魔してるかなと思いました もうちょっと切りやすいパイの方が食べやすいのでせっかくパ一体になろうとしてるのにパイが邪魔をしているような気がしたので、ね、少し残念ですね最後のキャンはクッキーパウンドケーキ<笑>クッキーはザクザクするのがパウンドケーキは少 し, しっとりしすぎて口の中で水分かなり持っていきますドリンクと一緒にないと少しきついかもしれませんというわけで今回飲み物だとこちらの<笑>やはりこちらのフォンダンショコラフラペチーノ <笑>あそうだ石釜広音で照り焼きチキンを忘れていました照り焼きチキンは<笑>チキンのしっかりとした歯応えがあるのはもちろんのことキャベツも結構多めに入っていて口の中でザクザクとした心地よい音を奏でてくれましたで 改, あ改めましてこちらの<笑>ドリンク部分ではこちらのフロンダンショコラフラペチーノが一番チョコレートの甘さを感じられて美味しかったです一方チョコ、スイーツは